皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、柚木ゆかりでお届けしています。2022年10月25日、今月のお着替えリポちゃんは、キノコ村のブラウスセットということで、右上とツイッターでも話題になっていました。今日更新された写真の宮殿でも、このレンタル衣装を着ている人が結構いたので、評判は良さそうな感じです。そして、今日発売の時渡りの印象をショップポイントで交換しました。 なかなか使いどころが多そうなスタンプばかりで楽しそうです。ゼルメアフィーバーについてですが、毎日1個正門がもらえるので、気づくとカンスとして溢れてしまいそうになります。というかカンスとしていましたので、今までずっとスルーしていたジグロウさんの力を借りてみることにしました。どれか一つと言われたら、やはり錬金効果プラス3の装備のみ出現が最強なのではないでしょうか。 ただ、これも時間短縮の意味合いが強く、時間が有り余っている人は探索の極意を使わないのが最強な気がします。あと、私の通信環境が一瞬バグったみたいで、描画遅延みたいな現象が起こって少し焦ったのでした。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。